とまああれですねもう本当にあの稲荷の権利に関してはですねあのちょっとねあの気持ちっていうか思いを込めてですねあの作成してあの作って修復してくださいこれポイントですこれ一番大事なことです 丁寧にですね、美味しく、なおかつ、その、意味があって、そういうために、その、そういう理由のためにですね、まあ皆さんのためにでもあるっていう、この、あの、思いですよね。意味。意味合いがあって、その、作ってる、作って、こう、取得するんだっていうことをですね、本気でですね、やってください。あの、これはですね、 自然界とのですね、コラボなんですね。これ、自然界に対しての恩恵と、その私たちの、そのですね、のためでもある。それを接続する意味で、その、いや、インプットですよね。っていう意味で、その、やる。行う。っていうことで、 どうも私のその提案ですね、提示した内容なのでですね、その、個人個人の方、やるやらならないはそれは自由ですけれども、撮影することに関しては、もう本気で気を入れてくださいね。気でもう接してくださいね。それが目に見えない、 えー、ことに関しての接続です。接続の仕方の方法です。はい。もうそれは本当に、あのー、えっ、ー、とですね、あのー、本当に強く言っておきます。はい。パワーアップするためにですね。レベルを上がるために、上げるために、力がどうしても必要なんですよね。 行, く行動だけではなく行動してもだめならじゃあ違うやり方で違う方法でですねあのー、っていうことですね私その今 朝, 今朝ですね山行ってきましたあのー、早朝朝 が, 朝が、あのー、明ける前にそのーちょっと意味がいがありましてその 行かなきゃいけないということでですね行ってきました成功しましたで道歩いている途中でですね木がですねカタカタカタカタ言うんですねカタカタカタカタカタカタカタカタカタこれも地震のそのあれもしかして今地震来てんのかなぐらいの夕方だったんで もう本当に、これやばいなとで、私で、ね、じっと見てたんですね。ちょっとその判断するのにですね、じっと立って、見てるしかなくて。で、もうその場にですね、座り込んで、考えてたんですよ。で、そうですね。 あの、もう時計見ながら、もうどうしようかな、どうしようかな、行く、戻るのか進むのか、どっち、ど、どっちだろうかっていうことをですね、じーっとね、考えてましたね。く、く、暗いんですよ。まあ、電気、電灯はついてますけれども。で、山の方はですね、暗いんです。<笑>あの、 暗い方に進んでいいものかどうかっていうことでですね、真剣にですね、考えてしまったんですね。まあ夜を明けてくるなっていうのをまあ見つつ考えつつでももうここまで来たからもう行くしかないなっていう。行く真っ暗なんですよ。 伝統も何にもないんですよ。本当にね、黒いトンネルになってるんですね。だけど、もう行く。とりあえず行く。行かなきゃダメだ。住まなきゃダメだ。何のために。っていうことで。うん。でね、 進んでって、あのね、真っ暗かと思ったんですけど、明るいんですよね。電灯がついてて。で、山に、その、山ルの入り口についても明るいんですよ。で、階段、階段を見たらね、真っ暗なんですよ。うっすら階段が見えるぐらいかなっていうぐらい。でも、 行くとりあえず、もういい登る階段を上って、上って上って、ゆっくり、こう後ろを振り向きながら、その朝日のですね、で出てるか出てないかって、この風景をです、ね、見つつ、上りつつ、見つつ、上りつつっていう、こ, うこの作業を、ね、したんですね。 で木とかですね、それもう真っ黒なんですね。その隙間からそのすらその光がこう入ってて、木が黒いんですよ。で、じーっと見てましたね。考えながら、どういうことなんだろうかと。で、まあ、一回、で、また進んで階段をって、まあ、上に着きまして、 本当にねあのー、なんかね静けさ何にも返ってこない答えも何にも返ってこないんですけれども本当にね感じますねこう横っち来てよかったなってだって初めてなんですもそういうその山に登るっていうその真っ、ま、暗い 時間帯に、ばに登るなっていうことね、しませんもんだって。こう行く意味も意味がなかったし、そればに登るっていうことがね、暗いでしょう。真っ暗いでしょう。なんかあったら困るなっていうね。いうことって、行かないですよね、普通ね。 だからそのそういう意味でもねいい経験しましたね本当に。そのね山にその、まあ、動物たちもそうですけれどもその 木, 木とかですね、まあ、草とかですねそういう 木, あ の, 木がのね気持ち ああ、なるほどなーっていうね。だから、来た意味がですね、わかりましたね。あのー、接続、自然界からその私たちの恩恵を受けていて、その恵は恵みですよね。恵みをいただいて、あのー、まあ生活できていると。まあ生きていくことができていると。 いうことですのでこの暗い中にい る, いいるその植物生命とその今私たちが住んでいるそのその接続和解ですよねこれ。怒りを鎮めるためのそのいかなきゃいけない。 やらななきゃいけないけ意味があってとりあえずいいからやるっていうことのですね本当の意味がですねあのー、すごいもうそれはねあの感じましたね。 これああこれはもうダメだってこうあの、うん、そういうその方法ですねこう導きっていうか導き出すというかまあそういう意味でまあにあのね人類もその、まあ、いろんな作成いろんな種類のそのものがありますけれどもその中で どれとどれがそのあれなのかって、その組み合わせの仕方、意味合いとか、その読み取るっていうことの作業を、が生かされるっていう。本当に生かされてるんだなと。今日はプラスですよね。プラスプラスプラスプラス。レベルアップレベルアップレベルアッ プ, プみたいな。 そんな感じです、ね、だからね本気で本気で本当の意味でこの生きるっていうことの意味がですね本当にわかるなとということで。 もうね私ね、ここの場でですね、本当にですね、その外に向けて、皆さんに向けて発表できる場があるということがですね、できたことがですね、本当にですね、よかったなと。ただね、仕事を使う、自分のやりたいことをやるとかですね、それだけじゃないなって、その使い道ですよね。 ね、本当に、それ、あの、もう、ありがたいな、という感じでございます。で、あの、動画、動画の音楽でもですね、あの、まあ、本ね、レベル上がってきて、私、二つ、二つになってるんですね。た、縦の、その、YouTube に行けて、 その、下の列のですね、その YouTube ってこれ二箇所になっちゃったんですね。最初一箇所、下だったんですよ。下のところでですね、その、動画とか、自分のです、と、あの、を発表してたんですけれども、縦はなかったんですね。で、ある時その、 グーグルの円のに描いてそのなんかこう3種類のカラーですね真ん中にポチッとこう丸があるっていうねそれをですねなぜかしらここに入れてたんですねでここがその下が使えなくなったんでそれを使うようになったんですよ自然にそれまでは下下使ってたんですねあちょっと13分だってちょっとこれちょっとちょって と, とりあえず。